お雑煮食べて今年もたくさん成長しましょう お腹も心も満腹になってねみんなを笑顔にさせますね の条件を達成すると報酬がもらえますよ頑張りましょう一緒にお餅ちつきをしましょうかあなたがつき手で先生が返しね息を合わせてペッタペッタ<笑>とっても上手よ子供たちに教えてもらった 年越しの瞬間にジャンプするのとっても楽しかったわね空中で新年を迎えちゃったわはーいあけましておめでとう上手に新年の挨拶できましたね今年も子供たちとあなたの成長とっても楽しみにしてますね<笑>あなたと過ごす 静かなお正月も素敵よねこたつでみかんでも食べてお昼寝しちゃいましょうか出会ってからあなたはどんどんたくましくなっていくわね今年もたくさん成長して先生を驚かせてね新年にふるさとを思い出すのはきっと子供の頃が楽しかったからよね。 この先、あなたが思い出す信念はこのお雑煮の味なら嬉しいわあとで町に行ってみましょうかきっと初売りで大賑わいよでもお外は寒いからお雑煮食べて体の芯を温めましょうねうん美味しそうな香りねあとは最後の仕上げの隠し味 美味しくなりますようにはい、しっかり愛情込めました保育園も飲食店も素敵なお仕事ねどちらも人の笑顔で溢れていてこっちも自然と幸せになるわ笑うドには福来たるその通りねいい匂いにつられて私もお腹が空いてきちゃった 足り分のぞうに残しておくからお仕事終わったら食べましょうみなとーティーです行きますダンス込めました